はい。続いて、ハイハットなんですけども、あのー、とりあえず4点1個だけで、あの、ハイハットだけに使ってるとか、もう、キック使えよとか、808なのにキック使えよみたいな話はあると思うんですけども、あの、これ録音するときに、今回の場合、このディケイ、ハイハット、オープンハイハットの、えっと、ディケイをちょっとね、イジイジしながら撮ったんですよ。例えば、こう、ちょっと絞り目にすると、この、 時計がまってキッてなんですけどこうオープンにするとこう時計が長くなるとこれをこうずっとこ う, こうリアルタイムでこうグリグリしながらやっているとそのハイハットのところこうすごいシンプルなハイハットなんですけどもそれにこう変化をこう与えられるようにしてますとまあこちらの方もですねあのまあ一応コンプとマイクプリ通してるんですけども あんまり大きい音では使わないので、本当にここの VU メーターがそんなに上がらない程度にあのしています。まあ、ポイントはここのディをグリグリしながら撮ったってところですかね。はい。